はじ ま, <笑>まりました「少量チャンネル」翔太ですえっと今日はえっとりょうちゃんが今仕事に出てますので僕だけでお送りしますえー、っと内容としては前回に引き続きまして福岡編の後編をお送りしようと思いますそれではどうぞ 見ていただければと思いますこちらですはい、以上あ、終ってるはいさっやってもらいりました<笑><笑>ここはどこですかヤフオクドームですあ見え る, 見えるヤフオクドーム<笑><笑>また名前変わったあ、飛行 機, 飛行機こちょっと待って、ほら <笑><笑>でもなんかすごいさよくさいっぱい通るよね。近い。福岡はねあのー、あれどこ行った？えどこ見えてないんじゃない？うん<笑>うん。あこっちだ。福岡はあの天神とか博多駅と か, とか、うん、福岡空港が近いんですよ。うん、そうだからね飛行機がねすごく近くで。 で、ちょっと話戻るんだけど名前変わったまたわからないえでも俺なんか前住んでた時は、うん、福岡に住んでた時はヤフードームだったような気がするんですよ<笑>またヤフーオクドームになります、ね、名前が変わったような気がするもし福岡の方いた ら, たら<笑><笑>俺が<笑>教えてくださいよろしくじゃあさあここら辺を探索し なんかソフトバンク優勝したらしいですね。 ただいまの窓ガラスの上部のモニターに表示しております。ただ、景色と合わせて、ご覧くださいませ、うん、こちらのタンバーは、フロアが5つしかないことから、最上階を5階と呼んでおりますが、ビルの高さで言いますと約40分、うん。あなたはそこも行ってみよう。うん え、ここはなんていうところですかなんていうところここの、あの、海<笑>えー、っとね、なんだっけこの浜はももち浜ももち浜、可愛い名前だねうんももちももちすごい<笑> もうすんごい天気なんだよね今日光があれやんねこっちはどっちが側かな前浜 ちゃんこれはじちょっと や, やめといたな。<笑> ちょっとゆっくり歩くから<笑>いい天気。あ？うん。あんま<笑>どすどす歩けないけどね本当に塩の香りがすごいここが桃地浜。 おもち浜公園だっけ浜なんとか<笑>海浜公園おもち海浜公園浜つかない、うん、あ、来たらあれだ、ね、あ、そういうこと でたぶん か, あれなのかな、れ、うんねうん、東京よりかは家賃とかもたぶんそこまで東京、うん、何もかも高いじゃんしかもあれもないし香辛料もないし 西の方は、えー、そうなんだ い, い。えでも名古屋は 多分あると思うあそうなの、うん、逆にうん、うん、多分さあというわけでまだまだ明日明日明日でもあったりし て, <笑>日りして一日ま、まあ、今日はゆっくり ね,、まあ、っくりねずっとできるから<笑>またこれから熊本に帰らなきゃいけないまあ、気をつけて帰りますね<笑>気をつけて、ね、帰ります戻ったたら戻ったらね、またなんか うんうんうんうん、まあ、熊本結局満喫するといいながら熊本ラーメンしかまだ食べてないから、ね、<笑>そうそ う, そう食べたい食べたい、ね、うん、ま、さしかしれんこ、うん太文字のぐるぐるとかねいろいろあるんね、うんうん、あのね、まあ、ネ ギ, <笑><笑> ネ, ギ, ネ, ギネギをなんかね巻いてあるぐるぐる巻いてあるから太文字のぐるぐるって おううる。ううのうん okay. じゃあとりあえず今日はここまでということ で,、はい、とことで気に入っていただければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いしますではまた